皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月4日、ハッピーバレンタイン。というわけで、今年のメンツもなかなか強力です。こんなの、誰に投票したらいいか、わけがわからなくなりますね。難しすぎて選べません。とは言いつつも、やはりイルーシャですかね。今年の投票は、イルーシャ以外ありえません。さあ、皆さんの力で、イルーシャに栄冠をもたらしましょう。